変身見ててください、俺の変身。 俺30最初からクイマックスだぜさあ実験を始めようか勝利の法則は 決まったお前を止められるのはただ一人俺だカメラライダーゼロツーそれが俺の名だファイナルベント俺は絶対にしねない一つでも命を奪ったらお前はもう後戻りできなくなる変身 バンハァまたしてもゴルゴムの知らずか なんかいける気がする終焉のボス岩へ岩えと言っている仮面ライドけ通りすがりの仮面ライダーだ覚えておけ俺はすでに究極を超えているこれが俺の戦う力みんなを守るための力 やはり君は力を使う運命にあるようださあ俺を振れわ、かった